深夜2時半に山奥の名神高速の脇にあるトイレに一人訪れる人生下牧作生きろ関ヶ原エリアのトイレ巡りお付き合いお願いいたしますいやーね最近モチベがなくてね他の YouTuber の方の動画を見てたらサイコロを振る旅というのがあったのですよそれを私なりに解釈した結果深夜の関ヶ原エリアの 公衆便所を巡ることになりました。どういう理屈でそこに至ったのかわからないんだが、もちろん好き屋によって腹ごしらえしてきましたよ。食ったのは牛丼ライト、便通にも少しはプラスでしょう。この投稿主、ことあるごとに好き屋で飯食ってるが、便所巡り企画の中でも名前を出して、宣伝と言っていいのだろうか。 そんなわけで、程よく近くて、トイレの数もちょうど良かったというだけの理由で、選ばれたのは関ヶ原エリアでした。タイトルの通りのくだらない動画ですので、視聴者さんも適当に見て、気分転換していってください。なんだっけ、合戦の地なんですよね。もちろん便利と活躍金の押し合いっこじゃなくて、髪型セットの時の、前髪の分け目でもなくて、また髪の話してる。そうそう、天下分け目の戦いなんですよね。 私は歴史にあまり興味ないけど、アホ面した人形が大量に立ち並ぶ公園があるところ、あとは東海道新幹線を圧倒的降雪で持って寸断しているとか、関ヶ原エリアに新幹線は止まらないから、西側の前原か。 東側の岐阜羽島か、どちらで降りて向かうかで、脳内合戦が起きる。ついでに言うと、前原なのか前原なのか、ややこしいし、編集ソフトは米原と読む。もっとどうでもいいことなのですが、名神高速の関ヶ原エリア、80キロ制限の山道になってて、覆面パトカーの、格好の狩り場になってるんじゃないかと予想します。思えばこの道も、止まれの赤旗を持った警官たちによる、ネズミ取りが行われていそうだ。さて、 ここで左斜め手前に入らなければなりません。前後長が長めのプリウス PHV には辛い、相変わらずテスラのモデル3を買おうか悩んでいるのですが、あっちの方が一回り大きいんですよね。私の旅動画のプレイリストを見ていただければわかるのですが、こんなアホ企画で壁地に乗り込んでばかりなので、そして、こんな鋭角な左折をしなくても、 普通に手前から行けたことを見落とし脳死でカーナビに従うことしかしないので買っても買わなくてもプリウス PHV は持ち続けているべきだろうなと思いましたまるそういえばカーセンサーに総額512万円で BMW スープラの直6の RZ が売り出されていたぞテスラのモデル3の新車と同じくらいの値段かーどっち買うかな人生へのやる気とモチベをなくしてメンタリスト第5の配信に立ち返ってるけど欲しい車はあります タップ細胞はあります聞かれても知らねえよ。あれですか自分からアドバイスを求めておいて、提示された案全てを否定するやつですかちょうどお前が、買う車のアンケートを、コミュニティ投稿で募った時にあったことな。だからって、いくら好きな車でも、 それを人に勧めるのは違うでしょう。私が好きな車なのはスープラですが、買ったのは86だし、プリウス PHV はいい車だと思ってるけど、この赤 GR を買った時、実はボルボの V60 が欲しかったし、この理想と現実の不一致には、人生の何たるかが詰まっていますね。私小学生くらいの頃、バスの運転手になりたいと思ってた気がするんです。今じゃ定期便も出せないよ。何でもかんでも話をトイレに帰着させるな。というわけで最初のトイレにつ 来ました最初のトイレに着きましたっていう日本語はい松尾ば松尾公衆弁所です謝れ謝りはしたつわものどもが夢の後なんて言いますがくせ者どうもトイレの後ですわ意味がわからないじゃあ逆に聞くけど毎回毎回私が意味を持ってこういう日本文字書いてると思う日本語で OK メンタリスト第五師匠が言ったのです完璧にやろうとするのではなく クリエイティブにやろうと考えろと、それを私なりに解釈して、頭をゲリリンのように柔らかくした結果、こういう動画が生まれたのですね。力説しなくていいから。台語は叩くよホームレス。プリウス第二のホームです。山に分け入って、自然の音を聞いて、台語は瞑想して私は人生に瞑想して、新しいものが生まれる。 もう完璧に過ぎ太郎ろうから言うけど、第5の配信の内容って、むっちゃ有益なんですよ。アイデア出しや集中力、恋愛や人生のスランプの乗り越え方、コミュニケーション、大抵の悩み事を解決できるだけの、実質的な答えと言えるほどのヒントが、あのサブスクの中にはザクザク眠ってるんだ。右フロントが速攻にザコンと落ちそうだ。あ、はいはい。ねえねえ。 ランドクルーザーとか G クラスで国道に挑んでる人って U ターンどうしてるの壁地が極まるとジムニーでも引き返すの困難だと思うんですが普通に積むでしょスイスポの琴音さんだっけサーキットを走り込んでる熟練者でも U ターンをミスって脱輪してたよなプロの領域のドラテクを持ってる人間でも油断してると普通にやらかすんです私がしないわけないでしょう事実自慢じゃないけど私はこのプリウスの四つ角全てを どこかしらにぶつけている。もちろんミラーも強打済みだ。首が折れ曲がったけど、開け閉めしてたらなんか勝手に治った。やっぱね、プリウスって運転しづらいよ。でも大丈夫、ど当然圧車だし、ぶつけてもプリウスのせいだから。そのズうずしさで醍醐の弟子を名乗るな。まあでも私、ツイッターで何気なく、ドン・キホーテを万引きホーテって言って炎上したし。悪名は無名に勝るというらしいが、名前変えたし。 コメント欄に前の名前を書かれたら、申し訳ないけどこっそり消してるし。というわけで、過去の栄光を捨てて、新境地開拓をしている私と裏腹に、数百年前の遺産にしがみついて、元はただの原っぱなのに、日本史の幼少期取りで観光名所になりたがってる。そんな関ヶ原エリア中枢の、なんだっけ、なんとか歴史博物館の、すぐ向かいにあるトイレに行ってます。どこぞの静岡県民明かり感覚でけなしていくスタイル。そんなに歴史が大事か、ヘズマユーの師匠、 エリアの人はどうすればいいんだ俺コロナの人が確か数人出た県庁所在地の市長がメダル感だ愛知県育ちの人がなんか言ってるさてすぐ隣は関ヶ原駅東海道本線の駅ですよカメラのところだけおっしゃー駅が拭き取れてないですよおっしゃー駅さあここは何箇所か立ち並んでいたけど調べるか岐阜関ヶ原古戦場記念館 と, リと改良しろ。 このチャンネルの視聴者さんは、意外にも半数以上が、40以上のおじさま方なんだぞ。そんなこと言わないでくれ。私ひねくれ者だから、字を無駄に小さくしたくなる。あ、コメント欄でことあるごとに、スイスポに乗ってくれって言われてるのに動画出してないのは、純粋に近くに、手ごろなカーシェアがないからです。マニュアルのレンタカーならあるんだけど、私免許取ってから数日しか乗ったことないし、そんなんで市場になるのか。というわけで iPhone 13 Pro。 フラッシュ全開でも、広角にするのがダメっぽい。14 p r o に買い替えようと思って調べていても、なんというか、完全なる暗闇だと、特に差が出ないみたいなんですよね。手ぶれ補正はスタビライザーだかジンバル使うから、様子見かな。関ヶ原のセンサーライト、ここで照らしてくれるのはポイント高いぞ。いつも思う、パトカー来たらどうしようと、ここ実はですね、深夜でもビュンビュン車が通る大通りに挟まれてるから、左右から、車が来る音がするんですよね。 音だけで、誰も来ないけど。向こうが車でクルクル詐欺をするなら、こっちも車を買う買うサギで対抗だ。言うてか今〇〇とか売りま〇〇とかで、釣りサムネをやってるわけではないですから。それにしても最近、寒さが和らぎましたね。日中は暑いくらいだ。天候の話を間に挟むとか、年取ったなあ。年取ったの基準よ。というわけで次は、決戦の地へ向かいます。別に通勤電車を漏れそうになっておりて、 これから行くトイレの個室が埋まっていないことを願うとか、そういう意味での決戦の地ではないですよ。呆れて物も言えん。消しゴムといえばいや、PNG なのかよ。そういえば学校や受験で鉛筆しか使えないのって、文房具会社の既得権益なんですかお前を消すぞ。自分から消えていきましたわ。なんだ今の。 は大のの遺伝子でもついでんのか私のアイオニック5の動画で何の根拠もなく韓国を悪く言った人のようにこのチャンネルへのコメント表示権を消されたあれひどかったよな小学生が在日朝鮮人呼ばわりしてきたのその年齢でその思考とかもう悲惨の一言ですよねその後の人生がもう決まってるんだよなだってその中で唯一 脱出可能性がある、メンタリスト第五という情報源も、どうせホームレス炎上の件で、某あかりの時事ニュースチャンネルの中の人みたいに、決めつけで切り捨てて、自分で道を閉ざすんだろ。ワンガンミッドナイトで言われてましたよね。好き嫌いと、言 い, い悪いは別だよねって。この観点。 大事だと思います。大半の人は合理性じゃなく、感情でしか物事を考えないというわけだ。人は知的な生物だけど、論理的思考が大半の人に身についてない。まず学校教育以前に、アンパンマンとプリキュアの構図がダメだろ正義バーサス悪とか。 先天性の思考障害を脳に注入してる。ベイビーモーツァルトだっけあれを流すことは、実は赤ちゃんにとって、致命的な害悪になってるらしいんだけど、親のエゴであれしなさいこれはダメと言って、子供が熱中する対象を取り上げるのも、同様に子供の才能を殺す行為なんですよね。親か学校、もしくはその両方の育て方がダメなのか、親の遺伝子がダメだったのか、本人の努力不足なのか、他人を評価するということを、私は投げ出してトイレに行ってきます。 ここは関ヶ原古戦場決戦地。なんだっけ世間では少子化が進みすぎて、そろそろやばいって言ってるんだっけ私にも2年前に払った税金の900万円、返してくださいよ。そしたらテスラ買って、スタバでナンパして結婚相手探すわ。スタバでナンパとか、配信中の第5かよ。というかさ、年金が欲しければ選挙権返納しろ。これじゃダメなの安倍元首相が銃に撃たれて既得状態の中でも、選挙に行かなかった人がいるなら尊敬するぜ。 歴史上の地球人類全てに喧嘩売ってるんだもんな。人の死体が埋まってる気で、とりあえず地雷を踏みまくるのが私のスタイル。関ヶ原エリアって、意外と見通しいいんですね。道路で横断してる限りでは、すぐ通り過ぎてしまうだけの、窮屈な山間部ってイメージでしかないんだけど。さて、Google マップによれば、この向こう側にもトイレがあるらしい。ものすごく暗くて、気味悪くて行きたくないんですけど。 どうせ出し向かってみましょう。私たぶ分ね、暗闇の恐怖そのものより、動画が暗いっていうことが嫌なんだよ。そんなに高くないよねむっちゃ明るい軍用ライトでも買おうか。これからも、こんなクソみたいな深夜徘徊動画を作るなら、装備はしっかり揃えたいし。笹尾山交流館ねえねえ、トイレないんだけど、Google マップあるある、ない。あるないどっちなんだよ。さて、この暗闇からニュッと出てきた物体は何かな ただの看板じゃねえか。車だったら秒で横断しちゃうようなエリアですが、徒歩で巡るには、一日あっても足りなさそうだ。レンタサイクルがあるらしいけど、私みたいに雨男じゃなければ、この平原地帯は気持ちいいかもですね。電動キックボードのシェアサービス 関ヶ原に来る人たちの年齢層考えてみろ。アカウント作成もできないぞ。あのさ、さっき視聴者様の話したよね。まあ私も分類的には、スシペロや強盗バイトでおなじみ、純日本人最後の Z 世代だから。その次はアルファ世代って言うんだろお米かよ米。地獄の世代間紅白歌合戦やめてもろて。ここを切らしいけど、いける気がしないわ。この暗闇と勾配。 詰まったら地獄になると思うので、面倒くさいけど迂回しましょう。大通りの中のフルサイズ SUV、日本のことを知らず、プリウスサイズでも普通に入れないんだぞ。肥大化して何になる。それは運転が下手なだけだとか、ネットに書いてた人間の末路が、YouTube でたまにおすすめに出てくる、雪の中で白点線追い越しをかけていったけど、数分後に事故ってるって言あれなのでは、運転が上手いというのはすごいことではなくて、 こういう狭い曲がり角へ侵入するときに、慎重さと正確さを、その傲慢さで書くということだ。YouTube の自己動画は、学びの英気が詰まっている。ボルノハブには、え、あのさあ、いなんでしょうかスカートめくりする系男子に質問でしょうかそうですね、まずはじめに、相手の反応を見ることが大事だと思う。俺トイレめりの動画だよねそうなんだけど、私にとっては人生の転換点なんですよ。 もう YouTuber 飽きたし、まだ YouTube という場でクリエイティブの限界に挑むのか、さらに労力を削って、新しいことをするのか、前回の旅動画で、ドライブ動画なんか出しても大した収益にならないと言ったら、私は好きというコメントをいただいてですね。うんまあここ左折とか無理だよね。無謀なトライをしないのも、 一つの経験と知性だよね、で、昔ほどユーチューバーが稼げない現状の中で、今ちょうど新しいことを発掘中だから、なおさら労力配分で悩んでいるわけです。人生はリソース配分が全てなのですよ。これは万人平等には与えられていないものなので、考えている時に一度は、人類死ねって思うけど、みんな平和ですよね。元首相の暗殺は、ただの宗教絡みだったし、 暴動も革命も起こさないんですね。やっぱり日本って、平和な国ですわ。現実世界の田舎の方に来てみろ。基本的に老人しかいないぞ。スマホ触ってる人を見ないですよね。田舎に行っちゃうと、もう若い人いないと思います。がが来来るるか、天かか天らの迎えが来るかあ、子供の頃はハレンチなのはダメって言って、10代後半から20代中盤にかけて、連れてきた相手にああだこうだ文句言って、30代になったら、早く孫の顔見せろって、 そういうことを子供に言うやつは、そのまま地獄落ちてください。なんだっけ、小学生の頃 同級生の誰かと誰かが中止して、それで職員会議になるんだっけ。アフリカにはヒミングの支給を、日本にはエロタブー文化の解禁を、黙ってコオロギでも食ってろ。子供たちにはコオロギを食べさせるのではなく、コオロギ補助金と称して、税金を巻き上げるやからの存在を教えてやれ。義務教育ってよくできてるよな。世界の革新に触れさせず、うわっつらの知識しか与えないんだから。その程度の認識で、 長外需要で遊んで過ごすくらいの方が、幸せに生きられますよ。さて、関ヶ原湖線場の海戦地のところにも、トイレがあるんですが、やっぱり止めるところがねえな。また脱輪しそうだし、出ていくとき辛いだろうけど、すぐ戻るしここに放り込んでおくか、奥にイノシシ小動物がいるんですよね。こんなところに歩いていくとか、嫌だよな。ほんと、何がしたいんでしょうかね。YouTuber ーーの人生なんてこんなもんですわ。寝てても一日数万円とか。 そんなの切り取りでしかない、競合に埋もれる前に自分の名前や顔を売って、有名人になってしまうのが、一つの勝ち筋らしいですが、私そういうの興味ないんですよ。はぁ、あ、心霊動画みたいになってしまった。いやまぁ、あ、心霊スポット巡りも、ちょくちょくやってるんだけどね。どこに続くかわからん。一寸先は闇の道。立ち並ぶ木々。何か飛び出してきそうな、道路脇の暗闇。怖い雰囲気だらけだが、クリエイティブに行くなら、 心霊系の BGM じゃなく、シャムの BGM を流しておこうじゃないか。なにこれ、iPhone の懐中電灯が、低性能だというつもりはないんですが、やっぱり照射力不足を感じますわ。おいアップル、甘えてんじゃねーぞ。みんながみんな、文明のある空間の中だけで、光ある時間帯オンリーで生きてるわけじゃねーんだ。マジで何も見えなくなってきたんだけど。うんこ、ここら辺にトイレあるみたいなんですが、見当たらないですね。 まあ来たし、雑にやってる企画だし、変に歩き回らずに戻るとしましょう。ずーっと暗闇撮影に強いスマホだか、アクションカメラを探している気がするのですが、もしかして私がいるのは、強力なライトかもしかして、アルファード用爆光フォグバルブ。ライトニング端子から、シガーソケット経由で 12V を出力するインバーターを、コンデンサを破裂させるネタを挟むことで定番の、イチケンさんに作ってもらおう。プリウスのヘッドライトが、野生動物ばりに光ってる。 さて、くだらない語りのせいで、5箇所くらいしか行ってないのに、20時間級の旅みたいな動画時間になりそうだ。僻地ばっかり行ってるせいで、どこかしらが脱輪しそうな状況下でも、タイヤ位置を把握しつつ、的確に U ターンするっていう、クソどうでもいいスキルが身についてしまった。飲み会で上に気に入られるだけで、海外にも社外にも通用しないような、どこぞの大企業みたいだな。見た目がいいか、上に気に入られるか。いる能力はこれ。 勉強なんかするな。逆効果になる。放課後に真っ先に帰って勉強に勤しむくらいなら、同級生の女子と適当に遊んでた方が。 結果的に人生はうまくいきやすい。子育てを成功させようとすると失敗するというのは、分かっている人には分かることだし、分からない人には分からないことだ。何も言ってない系の日本語やめてくれませんかね。あれですわ、炎上とか人の目を気にしすぎて、過剰に批判を避けるように振る舞いつつ、それを SNS で他人に押し付けてくるやつ。メルカリのプロフィールが、面倒なやつに遭遇するたびに長くなっていくやつ。ファーストコンタクトの直感で、 人間を切り捨てる感覚を学んでいく。現代のコミュニケーション侍だ。おっと、奥から貨物列車っぽいトラックのライトに見せかけた、貨物列車が来ましたね。結局貨物列車。海外は貨物列車ごと襲撃して盗みますからね。日本って本当に平和なもので。海外への渡航歴があまりなくてもわかるだろう。日本でネットから距離を置きつつ生きる。これが一つの最適解だと。貯金の強制寄付や、福祉への強制参加。 災害時の強制救助や社会負担などで、若い世代は犠牲になりますが、まあ頑張れ。私だってさっき言った通り、儲かった時の翌年に900万円取られて、それっきりずっとやる気ないけど、まあ適当に行きましょうや。私は精神としても肉体としても、滅びてく日本民族の観察好きですよ。個人的に趣き深いのが、子供の頃にした嫌な思い。その原因になった子たちの家庭事情を後になって振り返って、ああ、そうかそうか。 そういうやつだったんだなと、いろいろと察する過程ですね。一つ言えるのは、家賃が高いエリアは、それがいいのかは知らないが、大きくは外さないってことだろうな。世界のお金の総量は変わらないはずなのに、なぜか知らないが、みんなお金がない。さて、どこにあるんでしょうかゴールドラッシュで一番儲けたのは、ゴールドを掘り当てた人ではなく、炭鉱夫にツルハシや作業着を売った人なんだ。では、EV シフトで一番儲けるのは、 果たして自動車メーカーでしょうかどのメーカーが勝つかは当てようがないけど。じゃあ、バッテリーの元レアメタルを掘ってる会社はお珍しい車いるじゃねえか。何の話してたっけ私はこれから何をすればいいんだっけまた東海道本線の、レンガ作りの橋をくぐって、最後の山中のトイレに行くよ。ここさ、なんかすごい古いんじゃない ちょっとした分解産でしょ。現役で鉄道支えてるなんて、頑丈ですね。もっと朽ち果てた水道インフラが、全国の地中で寿命を迎えつつあるとか、ちょっとどうすればいいんですかね、でさ、このまま林道になっていくと、U ターンできなくなりそうなんだが、なんだこの段差、パンクしそうで嫌だなぁ。仮に U ターンできなかった場合、バックで200メートル引き返すか。 この林道を1キロ以上進むかの2択だ。それも、先がどうなってるのかもわからない状態でね。一番ひどいのは、行けるところまで行った時点で、大木が倒れてて、バックするしかないっていうやつだな。安全なところに止めて、歩いていくのが一番なんだけど、微妙に遠いのよ。山賊が出てきそうな暗さだ。 Z 世代強盗バイトに囲まれても、誰も助けてはくれない。お化けが住み着いてそうな見た目してますねー。あれがトイレなんですが、問題なのは U ターンできるかだ。人生の進路がそもそも U ターン不可なのに、車を引き返すことばかり気にするのアホ。おいおい、こんなところもなんかの歴史スポットなのかよ。大谷キツツギの墓とやらがあるらしいけど、あったとして、行く気にはならねえよ。なあ、なんかの声がしないかああ。 この素材の倍速再生ですね。ややこしいことしやがって。ちょっとさ、その張り紙やめてよ。むちゃくちゃ怖いんだけど。しかもこれ男子側のショーのところ、便器というより、壁にかけるやつですね。あんまり映したくないや。まあこんなところまで見てる人なら、特に気にしなくていいと思うけど、というか、税金対策用の不動産を売りに出してるんだけど、売れてくれないと。 テスラなんか買ってられねえよ。しばらくは貯金もしたいので、大きいことができない中、地味に食いつなぐ期間が続きそうです。プリウスに照らされてるところだけ、iPhone のカメラは綺麗に映すよな。 というわけで頭から突っ込むとき、U ターン時の右フロントのことを、あまり考えていませんでした。リアタイヤが崖から落ちそうですが、頑張って U ターンしてみようと思います。また見づらいところにベンチあるよな。見落としてたらずドンと行くぜ。私だってプリウスをぶつけ慣れてるので、おおよその位置関係は事前に確認済みです。自慢げに言うな。こういう林道探索がしたいなら、一番はバイクだと思いますよ。でも、快適性や天候への適応性、 車内で仮眠できることなどを踏まえると、やっぱ四輪車に落ち着くんだよなぁ。その中でも特に、車体が小さい軽自動車が、圧倒的有利であることは言うまでもない。つまり軽自動車の中でも、オフロードに強い軽の車種の中から、選ぶのがおすすめということです。ただジムニーはですね、オンロードでの快適性がよろしくなかったので、私からはおすすめしづらいですねぇ。というわけで実にくだらない動画でしたが、いかがでしたか本当は定石巡りでもよかったんですが、 数が多すぎるのと、なんかタイトル的に面白みに欠けるかなーと思って、次の動画はどうしようかな ?CX30 と本題でも乗ってみようか。しばらくはクリエイティブに変わったことをしていきたいですね。ご視聴ありがとうございました。